皆さん、こんにちは。ポリーナです。ロシア人のポリーナです。モスクワ出身のロシア人のポリーナです、ねあ。本日の動画でもロシアとウクライナの戦争についてちょっとお話ししたいと思います。一 番,、まあ、一番大事なことですね。私はこういう戦争は反対すごく反対しています。はーい。ね 昨日出した動画ですね。いろんな人を見てくれてありがとうございます。いろんなコメント頂いただいて、まあ、少しだけ嫌なコメントもありましたが、この世界の状況ですね。もう嫌なコメントなんてね、皆様自分自分でね、自由にご意見の伝えるチャンスはとても大事だと思います。ぜひ、ね、ご自由に何でも書いてください。で、昨日の コメントでね、いっぱい優しいコメントが来ましたが、その中では私はちょっと、まあ、そのコメントの中ですね、いっぱいあ、ポリちゃん、昨日頑張りましたね、それでまあ、大丈夫ですよ、もう自分の意見を伝えましたから、もうこれでね、もう次のね、そのセンスのことの動画でなくてもいいですよ、もうね、もうオッケーですとという意見は、まあ、い, くついくつかいただきました。で この動画ですね、私はなぜね、私、こういう動画が必要ですと、誰のために何のためにこういう動画を作ると、ね、ちょっと自分の家族ですね、自分の家族の現在を、ね、伝えたいと思います。で、最初からですね、なぜこういう動画を、ロシア人からこういう動画を必要 のでしょうかねで今の状況ですともウクライナはもちろんもうすごくすごく大変な状態ですねはいでもまあ私の意見ですねロシアも大変な状態になっておりますロシアの人の意見ですねまあ半分半分分けてるんじゃないのかな 現在のロシアですね、プロパガンダは本当に強いです。で、現在に、まあ、ロシアに住んでる人たちは正しい情報が入ってないと、いっぱいの人ですね、まあ、テレビやニュースを信じて、こういうプロパガンダを信じて、もう戦争が起きているさえことを、まあ、知らないということです。はい。で、こういう動画を出すのは、 すすごく大事 だ, だと思います私ですねまあ こ, どういう<笑>こういう動画を出すと周りの人ですねあ私ももうちょっと自由に自分の意見の話してもいいんじゃないのかなというね考えが来るかもしれないしかもえっ、ー、とですね昨日の動画を 出してで、今日はいくつかロシア人からのコメントが来ました。こういう動画を作ってくれてありがとうございます。私も同意見です。こういう動画を見て泣いてありがとうございます。で、これは今の時期ですね、すごく大事です。だから、いや、こういう時期ですね、もう海外に住んでるロシア人は、まあ、なんとなく今日は間が多いですね、申し訳ないです。 自分の意見は自由に話すこと が, ができます。でもう一つの大事な場面、場面というか、例えば私も静かですね、一番安全な方法を選ぶとしたらね、もうインスタグラムの方何も、ね、何の情報をシェアしなくてもし な, しないし、例えば YouTube の こう道具も出せないですねでこうしたらですねロシアの法律はクリアですよもうじ黙っていればねもうロシアも変えれるしねまあ飛行気が合えばねロシアもいつでも変えられるし自分の家族でもいつでも会えるし普通ね罰金とかね 刑務所に。行かないだろうとね、ただ黙って言えば。でもですね、皆さん、でもですね。人間としてはもう。いや。人間としては。ね、もう。それは、まあ。自分に対しての犯罪じゃないですかね。海外に。 住んでるロシア人たちは話すべきだと思いますがはいでもロシアに住んでる人たちはねそれはちょっとまた別の別の別の状況になっておりますロシアですね今自分の意見 もう自由に話すことができないんです。その自由、自分の意見は自由に話したらもう刑務所に行ったりね、大変なことが起きてしまいます。自由波でもう亡くなって、ね、ロシアから逃げたというか、はい、もう放送できなくなってしまいました。あだなので、もう一度言います、その海外に住んでいるロシア人たちはね、 すすべきだと思います情報のですね情報の戦争というものもありますので、ね、それは一つでもう一つなんですけど私も前言いましたんだけどロシア人の意見はねまあ大幅でね 分けてししままいましたプーチン派とウクライナ派だけではなくてもうさまざまな意見はもう人の頭の中ですねもう何が起きているのかなも全くわからないですで自分の家族の話なんですけどえっ、ー、とですね私1週間前ぐらいですね<笑>自分の家族に電話しましたでなんと家族の 意見と伝えます私の家族の中で意見はすごくですね、すごく、まあ、面白いと言えば悲しいのところもあります、はい。で、私のお母さん、おじいさんのおばあさんですね、こういう意見です。まあ、もちろん戦争はね、悪いことです。平和を願っていますが、 <笑>ロシアとプーチンを応援しています。はい。という、ね、なんかね、な, なかなか、うんという意見ですね。でもまあ、そこはもうお年寄りなんですけど、しかもね、よくテレビを見るし、プロパガンダの影響が強いです。でなんんとお父さんは すごく反対しています。<笑>私と同意見です。はい。こういうね、一つの 家, 家族の中でも、すごく意見はすごくね、違っています。でも私は自分の家、すごく好きです。ね、ちゃんと家族に自分の意見を伝えました。はい。で、まあ、家族が好きだから絵の切らない、絵の。 縁を切らないんですが、ね、そのロシア人、その自分の家族と縁が切る人も多いだそうです。もう訳がわからないことがなっています。はい、本日のお話は、まあ、こういうところかな。ご視聴ありがとうございました。こういうね、聞いたいで撮った動画ですね、私は前ね。今 のところで仕事はとても忙しいです。もうどん、えーと、平日ですと普通のちゃんとした動画撮れないかもしれないが、でももう言いましたんですけどね、できるだけ自分の意見を伝えたいです。誰のためにですか自分のために人を、自分がね、人で、 生き続けるためにこういうことを言い続けたいですね。もう私もじゅじゅ十分言いましたね。もうしばらくロシアに帰らない方がいいだと思います。しかもですね、まあ日 本, 語日本語で話すと言っても日 本, 日本語が普通に分かってる、ね、ロシア人がいますで、そのロシア人の意見はまたまた ままねねすすごく、ね、分けていますでそのねそのロシアよく分かってるねその日本語がよく分 か, 分かってるロシア人の中から多分ねプーチン派の人もいますし私がこういう動画を作っと報告する報告するかもしれないねはいでも私はまあこういうことを分かってる上で 動画を出しますインスタもいろんなさまざまな情報をシェアし続けます、まあ。今回はもっと元気な動画を出しましたね。まあ泣いてもね、泣いても状況が変わらないので何かね、やらなければ常に。 泣くだけで何も解決できないと思いますが、もっと元気でね、ちょっと動画を出し続けたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。はい。またね。